サブチャンネルですは い, い今日は今日もいい BGM だね<笑>サブチャンネルのうん一見何か分かんないですよねあ確かにこの並び何か分かんないよね、うん、俺の変遷ですそうもう僕が、うん、えー、っと大学だよね大学でねン女と出会ってから、うん、やっぱ変色だから変色だから同じものを食べ同じだものを飲むそうでまあ食べ物も今度やりますけど、うん、まずやっぱ顕著に出るの飲み物はい<笑> まず、大学1年の頃、うん、じゃあお前こうなんだよ多分俺はあそうなんだえっ、ー、とーいろいろとサークル活動とかしてるときに、うん、これを飲むようになったよねそうだねで験担ぎみたいなわかるわかるかるライブ出る前はそうそうそうこれ飲んだら気合いいいったなってみたいなっていうのをやってて、うん、で、トミーの方がモンスターのイメージ強いと思ったうんで実はお礼発信だねでカンタとそれこそカンタと組むまではうん 飲 ん, あんま飲んでないら知らないでしょだって<笑>知ってないけどだから<笑><笑><笑>あでもここもこうだわ多分あそうなんだへえ僕モンスターハマって、はい、で僕コーラ行ったんですよ、うん、この後、うん、これは多分 YouTube の影響えー、あまあまあまあコーラ使うからコーラの企画が多くて、うん、で飲んでやっぱうまいなまあやっぱうまいもんねで豆乳に行くんですよなんでいや健康一回気にしようかなあ一回ねじゃあ豆乳 やめて、やめて、本当に最近飲んでる、ないでしょ。ょ違うって、本当に。はい。腫れちゃうから。<笑>喉とかが。<笑>はい、じゃあ、僕ね、あのー。ここの時期まで体調悪いんですよ。<笑><笑>より悪くなってるの、ここ。こうなってるんですよ、実は。なんでここで体調悪くなったの。糖にアレルギーなんだよ。<笑>アレルギーじゃん。な<笑>、アレルギー。知らなかったんだよ。<笑>ねこ、ここ。<笑>なんでか。あの、レッドブルの方が。うん ちょっと価格高いいじゃないですか小さいのに値段が同じだから大学生とかはやっぱこれなの、うん、ただちょっと大人になってきて「うん、そんな量じゃないぞ」と、うん「これで、ね、健康意識したいよ」ってやることでしょそうそうそうそうまあ分かんない合ってるかも分かんないけど、うん、で一回これが流行ってでちょっと何レッドブルもありかって飲み始めたでし ょ, ょそうそうそうそうそういやそれこそだからカンタが、うんうん、かんカンタが飲んでて、うんうん じゃあ俺も飲んでみようと思って飲んで<笑>美味しいってえそうなんだね<笑>でこっちの方がよくねって な, なるんだよね、うん、でえー、っと僕が気づいたんですよあのカフェインアレルギーえの可能性があるのであ<笑>っもうちゃうゃ<笑>断定はされてないの断定されてないけど思い返したら俺毎回あ飲んだらいや、気合は入るんだよ、うん、でもちょっと体調悪いのよだからなんか 無理して気合い入れてるから体調悪いのかなと思ってたけどそそそうそうそう実は普通にこれを飲んだことによって体調悪くなんです、うん、ねでコーヒーとかもでも俺なってて今こっちからこっち絶対飲まないああまあまあ飲めない<笑> こ, れは飲め<笑>これもかわいいんや言ってるから<笑>あなんで俺 こ, ここ大丈夫よく頑張ったんやって思う<笑>そうね<笑>全部渡っていく橋全部お前に毒のあるものだよねそうでやっぱこれ まあ、これはねやっぱこれがおいしいなってことになったそう美味しいってことは飲めるのこれしかないの飲めてやっぱ健康というか、うん、最近なんか今も喉ちょっとは、うん、なってるけど飲みたいなのがあったりして、うん、なんだろう飲み物からちょっといやまあカンタはそれこそ本当ト野菜食べないからねひ言言いやとと言って、ごめんなさいごめんなさいいやここお前人のこと言えないけど<笑>いやでも当たり前のように食べなくて俺飲んだことないでも野菜ジュース飲んでみ あ、それ美味しいよ本トにじゃあ野菜ジュースはまんないだろうんーまだここお前いった方がいいって絶対いや俺はだから最近ヨーグルト系飲んでるじゃんあーじゃあじゃあもでもこれもちょっと俺なんかもっと甘いのがいいって思っちゃうなんかあのドルベンチとかあーそっかそっかそっ か, かあここにあいちご入ってやるってやつとかえ、そんなんまだまだ早いわ嫌になっちゃうよお前、まあ、それ無理しすぎたら いや、俺それ我慢してるんだよちょっといやまあおいしくはあるけど、うん、飲めなくはないけどじゃあこっちっていうのはあるよ、ねうん、先生のことでもカンタはあれだもんね<笑>体調崩せないもんねそうだね今で も, でもそ本当ントに崩してないよね、うんうん、いやまあ崩しそうにはなってるけど2人とも転びそうになってなんとか<笑><笑>そうそうそう本当に…トなんかもう健康についてさお互いにさもう言うようにしなったよね 確かに、ね、今ちょっとどうとかう、はい、もうそろそろ今ちょっと体調悪いって、うん、その聞き合うことでああじゃあ今お俺もちゃんとしなきゃうつっちゃうなとかそうそうそ う, そう今考えないとやばい多分今俺咳出てるからちょっとやばいぞっていうそうそうそうそう申し訳ないけどあの動画撮ってる時マスクしてるわけにいかないからそうそ う, そうでもそれはもうさしょうがないからね、うん、そういうのやるようになったの私、うん、もうメインだけじゃなくてだって年末に向けてめちゃめちゃ動いてるしそうそうまあ、だからこういう感じでやってますはい ぜひね皆さんもじゃあ野菜ジュース飲みます、ね、はい、うん、以上です、うん、駅でさ、うん、自販機あったら買うやつはやってるでしょでやるよね昔からさ2人とも駅の自販機で絶対買うの絶対買うよ 絶, 絶対幸せにもらえるから<笑><笑>お金はなくなってもいいけど<笑>あとでもスイカからだからなくなってないって計算 バイトとかで疲れた日と か, ああかる別に喉乾いたわけじゃないんだよねそうその時間をね幸せにした幸せにしたくて買 う, て買うそうでそれの時何これ7位でやばいもん俺も今ほうじ 茶, だ ほ, うじ茶俺ほうじ茶持ってきるい や, 持 っ, るいや持ってるわでもほうじ茶で幸せになれんのいやそれはなれんのなんでかっていうと寒いからあっそれやってんだあったかいほうじ茶飲んでそうあけお茶にしたいっての俺もあってそれは、うん、飲むじゃん それ、飲みきんなかった時お茶持って電車入る人まあ普通じゃんあやばいなこれ持って電車入る人ヤンキーだも何何何何ヤンキ ー, ヤンキーこれ<笑>さあ飲みながら電車入る何しんの今から何してんの今レッドブル持ちながら電車入りづらいんだよいつもあでも俺もやってたわ こ, この時期はそそそうそうそ う, そう電車でリュック背負って、うん、これ空いてる状態で乗った時に、うん なんかリュック取り出したくて一回置いた時は<笑>これをこれを床にスッて置いてちょっと整理してる時はこれヤバいなって思った<笑>だってこの車両ヤバいなだってこれをだって<笑>空いたこれを床に置いてる<笑>でもさお前もさじゃあ座る時にさ開いてる缶あったら置くだろ あ, あのポッケにああやっぱそうなんだよ恥ずかしいんだよ見せれないんだよ。これをだって床に置いたらヤバいだろ<笑> ポコペラか、後ろのマゾんとこにレッドブルーあるよって な, なっちゃうもんね。俺もポッケ入れてた。だから、ポッケに入るサイズ。そう。だからこっちの方がいい。たまにこぼれるしな。